初めて使う絵の具セットで自分色のシャツを描きましょう画用紙1枚で2人分です半分に折ったら片方をもう半分に折りますそしてその折り目のところで切っておきます大きい方を半分に切ったらこれが1人分ですこの折り目を後で使うので必ず入れておいてください右側のシャツを作ってみましょう はみ出してもいいように、下にいらない紙を指して、緑色のクレヨンでしっかりと縦に筋を描いていきます。幅は多少変わっても構わないので、上下にはみ出すようにしっかりと描きましょう。さあ、いよいよ絵の具を使います。初めて使うときには、使いたい色だけを大きな部屋に少しだけ出します。 水っぽくなっている場合は、少し振ってから多めに出してください。水をつけた筆で、絵の具がサラサラになるように伸ばしましょう。これをクレヨンで描いた線と線の間に、一つ飛ばしに塗っていきます。絵の具が足りなくなったら、また少し出して、水で伸ばして塗っていきます。塗りにくいときは、 上下逆さまにして塗っても構いません色を変えるときは筆をしっかり洗いましょう先ほど飛ばしたところを塗っていきます塗り終わったらしっかり乾かします乾いたら 折り目の部分をしっかり折って、ここで切り取ります。切り取った部分を半分に折ります。これが袖になります。洋服の本体、身頃になる部分の上下を決めたら、袖の部分を当てて真ん中に線を引きます。線の長さは、袖の長さの半分より少し長いくらいがいいでしょう。 線を引いたところに切り目を入れて表に折り返したら襟の出来上がりです次に袖を半分に切って貼る位置を決めます身頃を裏返して肩から脇のところまで糊をつけます肩のところがぴったり合うように袖を貼り付ければシャツの出来上がりです今度は 左側のシャツを作ってみましょう。クレヨンは赤とオレンジと白を使います。白は赤とオレンジの真ん中に引いていきました。クレヨンを3色使ったので、絵の具は黄色1色で塗りました。これもよく乾かしてから袖を切り取り、襟を作って袖を貼り付けて出来上がりです。 右側はクレヨン1色に絵の具2色左側はクレヨン3色に絵の具1色を使っています初めて絵の具を使う場合はチューブから出したままのきれいな色を使うといいでしょう片付けるときにはよく洗った筆で絵の具を伸ばしティッシュペーパーで拭き取ると綺麗になりますあとは水道で水入れと筆を軽く洗い 乾かしておきましょうこうすると洗い場が混雑しません絵の具をたくさん出しすぎて残ってしまった場合はなかなか落ちませんいらない画用紙を用意しておいてそこに模様を描いたり色を塗ったりするといいでしょうあとで工作に使うことができます絵の具があらかたなくなってからティッシュペーパーで拭き取ると綺麗になります 絵の具セットの使い方を少しずつ覚えながら楽しい作品をいっぱい作ってください。